息を吸った時に肋骨が広がってボールに当たってきて吐きます息を吸ってあちなみにボールに向かってこう広がっていく感覚ってどうですかう ボールに向かってってことなんだろうな。痛い感じがするから。うん、<笑>ここがなかなか肋骨のこう広がりが難しい場所です。要は硬いんですねここ。はい。うんですので、えっ、ー、と今まこうやって体重が乗っていくでご自分で呼吸は深く長くすればするほど肋骨どんどん広がってきます。間が。 そうなってきたときに肘が遠くに行きたくなってきます、はい、なんで呼吸をとにかく入れていきましょうボールがあるところに意識を持って入れ続けます息を、はい、でも吸いきれないなと思ったら吐く そうしましたら画面の方に進み、肩甲骨と腕の境目みたいな肩甲骨の外ですね外縁が当たるとこ、はいはい、では息を吸いましょう吐きます 息を吸いながら肘の位置をはい、遠くに。そして吐きます。かな<笑><が>ね、<笑>なんだか分かんない、んでこれをやってるか分かんないです。はい、息を吸って。 骨盤をちょっと遠くに行ってみましょうか。肘もも遠遠くくだけど骨盤も遠くです<笑>狙ってないくてやってるのか狙ってやってるのかが分かんないですね。構ってっていうのは分かるんですけどね。<笑>